おーおーすご い, おすごい虹色ですね虹色だめちゃくちゃ綺麗色いろんな色がはい VCP のこちょうですダーマスですつねちゃんですお願いしま す, いしますは い, い、ね、今日暗いのはですね、うん、あの炎色反応今日暗いのは延色反応、うん、はい延色反応延、はい、色反応といえば、はい、こちらのはいここですねはいリチウムナトリウム バリウムどうバリウムです。はい、使うとこいつらを使って。どうですか普段はどういうふうにやりますか演説官の。そうですね一個一個を反応させて一つ一つの色を確認するっていうのがおおそろそですね、うんはい。ですがね今回は ち, と今はちょっと一味違いましてもうこれ全部ぶち込みました全部。ね、一味<笑> 一, 味一味ただ混ぜたっていうはいいやいや一味違いますよ<笑>ま全部混ぜた、ねはい、全部ぶちえましたなでねで、はい、こちらメタノールをね、うん、入れまして、まあ、こんな状態になっております、うん、なんでメタノールこ の, メタのエタノールだ と, ちょっと炭素の数がですねちょっと多いので、うん、あの不完全燃焼が起こってあのオレンジ色の炎になるという感じです、まあ、観察しにくいんだねそう<笑>今ここに混ぜてあります、はい、じゃああのこ れ,、ね、これ燃やすと実際どうなるかっていうね、はい はい、ダッシュメンくんはね、ここにバーンしてあじゃあやりますかや っ, やっていこうかじゃあ早速やりましょうかじゃあ皆さんメガネをつけて立ちましょうナ、はいはい、チュラルボーブルに で, です、はい、よいしょじゃあまだこちらのダッシュメンをねあの、混ぜてあるやつに入れて、シメンを浸そうじゃあみんなどういう風な炎が見えると思いますか予想タイム、はいはいえー、私はすべての色が混ざって、うんうん なんだなんとも言えない混ざる歯るるこれれれれは全部なんかそれぞれ見ええバ、ね、バラバラににね局所的になんかあれすす燃感じで お, ーおーすご い, おーすごい虹 色, す、ね、虹色だ<笑>めちゃくちゃゃく ろ, ろんな色がオーロラみたいですね。すごい でも真ん中赤だと思ったら端っこが緑だったり、えー、ビュリービュリフォー、ビューリフォー、紫出てたり、あ、今ちょっと赤みが強い。い い, いね。さまざまな火のくいを反応してる。レインボーだ。レインボーだ。レインボーファイヤー。レインボーファイヤーのの、はい、それじゃあまとめて、はい、はい。以て、じゃあちょっと復習してもらおうかな。どうだった さあ結果的に今結果を見てどうでしたかね予想と、うんまあ、予想ではすべての色が混ざってどんな色になるんかなっていうとことだったけど僕的に定期中して満足ですよ ね, す、はいうん、ね実際に燃やしてみると別々の色がちゃんと観察できたっていう は, は い,、うんいううんうん、まで、うん、あこれのちょっと虹、うん、のようなオーロラか冒険だよね、うん、もう今まで一色ずつしかさ、うん、やってこなかったわけだから。うん いやちょっと面白い実験になったんじゃないですかね。照明なのが感動で。きた。うん、たかっ た, った。時間によっても色が変わるね。ねそうそうなんです。よ、最後の方になんか緑が 残, ん、うん、残ってる、うん、やってみる。ちょっと変わった演色感度やってみる。一、は、差、いはい、で違う演でした。まあちょっと実験に気をつけて皆様やってみてください。はい。では今から こ, こ, これで。はい。それではさ皆さんさよなら。<笑>